うまい、うんうん。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今日はですね、実はえっと、りょうちゃんが。えっと、お仕事のためですね。今回は僕一人での会をお送りします。この T シャツ。 実はですねあの東京レインボープライドに行った時にあのシリファムさんからいただいた T シャツであのこの色とまた青青色とあと他の T シャツも全ていただいてなんか全部多分着ると思います。今回やる企画は じゃんこちらなんと餃子100個用意しましたイエーイすごい<笑>すごいいっぱいすごくないですかこれなんかもう山になってるえっと総重量はえー、っと1 7キロで す, これ多分、ね、すんごいうまく 持ったからあれなんんでですすすけどすんごい重い重よそうでこれを今日食べていこうと思ってて言っても大食いモンスターではあるので多分いけるかなとちょっと100個企画をしたかったのでちょっと今回あのまあいいかなと思ってやってしまいましたイエーイチリファムさんから頂 い, いたお箸を使って今回もものすごく バクバク食べようと思いますそれではいただきます醤油とお酢のタレ作ったのでこれでいただきたいと思いますいただきまーすうまっこれはうまい スルッといいけちゃいますねうんおいしいなんか昨日これをりょうちゃんに伝えたら「もうどうせ食べれないでしょ」うとか言って「食べれなかったら残しといてお酒のつまみになるから」とか言って「そんなんねいないからねそんなん残しませんよーだ」だおいしい これいいねこれうまいい、うん、いや本当はなんか。 たこ焼きでしようと思ったんですよ。で、たこ焼きはちょっと、たこ焼きなんか18個入りが、200、んもっとしたか。300円ぐらいしてて、18個。じゃあ6袋買うでしょう。で、高ったか思っちゃったの。でも、餃子は50個で500円とかでだったから、5、餃子2袋買って1000円。あ、これ1000円で済むんですよ。 なんかちょっとお店でさ頼んだらさもう千円なんてすぐ超えるのにさこれで千円なんてやっぱ家で食べた方がうまいっすねうんおいしい お い, しいうーんお腹いっぱいなできたうんいやーまあでもそうなるとは思ってたのでちょっと一つ用意したものがあるんです見えるかなじゃん タタルタルソースです作ったんですよ僕あのー、作り方は概要欄材料は概要欄に載ってるのであのそこで、あのー、見てもらえればいいと思いますいただきますうーんうめえやっぱこれ作っておいて正解でしたね俺 じゃん。用意しました。もう本当に完全に、もうなんか晩酌っすよね、これ。うん、いただきます。ああ。うまー。えー、これおいしい。 食べれないかもしれないどうしようねえどうしたらいいかなりょうちゃんに食べてもらうかなうわ<笑>セかんこれ用意したのにまあでも無駄にするわけじゃないからまあいいんだけど自動にします<笑>よいしょ半分は食べたんですよ絶対 あの半分は食べてないや絶対じゃないや30個ぐらい食べたと思いますえー、一人でやるもんじゃなかった二人で100個とかやれ ば, やばいいよかった二人で食べますうさんに食べてもらいます明日とか一緒に。 なんかお弁当に持たせようかなと思いますもしまたなんか違う企画とかやってほしいこととかあったらぜひコメント欄に書いてくださいでえっ、ー、とチャンネル登録と高評価のボタンも高評価になるかな<笑>押してくださいぜひよろしくお願いしますではインスタと ツイッターもよろししくお願いは<笑>まあまあまあまあまあ。